望むならこの目を意図して頼りのない僕もいつか何者かになれたならば気もなく涙が え 一番だとしても心の奥そこからあなた